待たしてくれるじゃねえか偉くなったもんだなおキリ申し訳ありませんクゼの兄貴こんな昼間から時は組の幹部が勘首揃えてお前を呼び出した理由よかるよな 田室町で見つかった死体の件ですがやっぱりてめえかこれはゴルドゴルじゃなくなっちまったなねなあクズの兄貴お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな金貸し東国クリジットの社長だ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 片をやっちまったっつうことはどう幕を引くかだがちょっと待ってください俺は自宅出すんやり安心しろ仇ったって相手も借金まみれのクズだ臭い飯18年食えばコタ収まる俺につかまれたなあ殺しの方はそれで女将と手打ちするとして それりもんはあの場所からどう瞳をそらすかだがそうだな面倒なことをしてくれたもんだよあの場所ってどういう意味すかとぼけんじゃねえわ おめえが死体を捨てていゲリだ。お前よりによってなんであの場所でやったんだえまさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよなおやっさんの指示ってなんでおやっさんの名前が出てくるんですか聞かれたことだけに答えた<笑> なんであの場所を選んでカジラの指示やねえのえ、ね？それにチャカはどこで手に入れたそれも頭から渡されたのかチャカ一体何の話をしたんですか俺は銃なんか持ってませんこの子に呼んで白を切りつもり 見つかった死体は痛みつくられた後とどめに頭を打たれていたさつはまだ公表してねえかな本当ですかその話だったら死体転がしたのは俺じゃありません俺は素手で奴を殴っただけです本当ですもしその話が本当だとしたらお前は誰かにはめられたってことになるそうだな 間違っってても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるがどうしますか嘘に決まってんだろタグアらーしやがっててテメみてえな下っ端はみで誰がとこするってんだああキリもう一度聞くぞなんでわざわざあの場所で詐欺を起こしたんだ金貸し借りの指示だったんです あの場所に相手を呼び出すから少し痛い目に合わせてから金を取り立ててくれって今言ったこと間違いねえなええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだなとはいえうちの組があの殺しに関係していたっうのは事実だしかも場所が場所だこの ま, まじ あっちの仕事に支障が出ちむ。どうするよクゼナ兄貴答えは一つだ そだなええ例の死体が見つかったあの場所はなあそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだお前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな堂島組長から俺ら頭さんの3人に命令が出てたんだどんな手使ってもその空の一坪を手に入れろとな からの一つも針ののつ針穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一ぼの空き地だそれを親父が欲しがってる親が欲しがるものを差し出すそれが子分の義務って Oh, n t e r e した許してください これがのは戦国承知ってわけか道島組のキリュウ・カズマだ東国クレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来たうちの社長はあんたに会う気はありませんよキリュウさんお前ら半殺しにして会う気にさせてやる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 せの兄貴まさかあんたが俺を何の話だねえ社長さん え, えええええええええええええあ、殺えええええええええええええええたええええええええええええええ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 いい機会だお前とは一度腹割って話してえと思ってたからよお前と錦山孤児なんだってな風間の頭がやってる施設の出なんだろう確か「ひまわり」とかいう養護施設だ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 カシラのためなら命も惜しくねえってよ。こういうの、洗脳っていうのかそろそろ、本題に入ってもらえませんかクゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュお前、風間のカシをスパイシュア。何 空の一粒の話はしたなそれさえ手にすりゃ俺が次の若頭堂島組の跡目をだがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがるある情報ああお前そいつを頭から探り出せ うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやるあの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな構成員2万5000の登場外その直径堂島組でのし上がったとなりゃ大社出世だそれに例の殺しの真犯人も渡している やっぱりあんたが俺をはめたんだなさあなただこの話を蹴けりゃおめえは確実に無所行きだ俺につくかもう先のねえ風間につくか好きな方を選べだが返事は今だこの場でしろ なな兄貴なんだあんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが全然器じゃねえよ何俺のこともおやっさんのこともあんた何も分かっちゃいねえガキがこの俺を敵に回すのか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 は適当に合わせてたささっどうぞ危ねえだろやっおおおやぱイタリアさんん違うな、えー、よかったじゃんちょっとそこな 何なんだ<音声><音声><音声> リリだな西京はやっぱりお前からの呼び出しだったんだな錦。お前今どこにいる風間組の事務所だ天下一通りの風間組なんでお前そんなとこに今柏木さんと会って話してるなんかいい地へ貸してもらおうと思ってよなんせ柏木さんはあの風間の親父さんの片腕だなるほどな、ね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 風ゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだどうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな俺もすぐそっちに向かう 知られねえ。 キリュ早かったなすいません柏木さんお手間かけさせるような真似しちまって<笑>。ああのー、ローグウはい<笑>よく無事だったな お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてるそっから先何があったかは大方予想がつく久世のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえかええそうですどういうことなんです 空の一つぼでキリュウが死なせたって死体は銃で殺されていたもちろんこいつがそんなことするわけがねえつまり誰かにはめられたんだたはあそれもっと早く言ってくださいよ俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかとニシ面倒なことになったなキリュウとにかくクゼと何があったか全部話せ なるほどつまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ風間の親父がいないのをいいことにな冗談じゃねえ親さん以外に道島の頭が止まるかよ落ち着け錦山それよりクゼの話に出た殻の一つぼだ お前らが知ってるのはほんの触りだけだなええ柏木さんは詳しくご存知なんすかああまず今神室町のある一帯に大規模な再開発計画があってな堂島組の例の若頭補佐三人が食い争うように地上げをしてるそれなら聞いてます権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょうそうだだがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりのさらちがあるんだよそれが空の一つ、はああそいつは最近になって一体の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな厄介にならねえ そんなカラクリがあったのかところでその一つもまだ誰も手に入れてないんですか所有者が行方不明らしいもし今出てくりゃ10億って値になってんだがな10億たった一坪の土地がな あ, あ空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返るだが堂島組は 周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ一坪ぼ10億だろうが今更引けやしねえクゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやさんが握っていると言っていました風間のおやすさんの持ってる情報って何ですいやわからねえ俺も初耳だでもやっぱり 姿消している土地の所有者に関係することでしょうね何にしてもクゼマその情報を親父さんから探らせるために桐生をはめたってわけかああそのために人一人殺してまでなおめえら今の状況わかるか桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ桐生が仇殺したってことで 冒険人の親父もけじめを迫られるその上クゼが殻の一つぼ手にして若頭になってみろ奴は親父を必ず組から追い出す組から追い出すまさか堂島組の破門もあり得るとああ親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ 破門破門された極道の末路は言わなくても分かるな一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない で, でもキリウは実際殺しはやってないんです こいつの疑いさえ晴らしゃん親さんも波紋にはならねえはずでしょう疑いを晴らすには真犯人を抑える必要があるそうだだがクゼが真犯人を握ってる以上手は出せん相手は堂島組の幹部だこの世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえでもこのままじゃキリオは無所にぶち込まれるんですよ 俺らがクゼに手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなるその時点で波紋は確実になるなだったらどうすりゃいいんですか俺たちは柏木さんああとりあえず俺の濡れ衣も殻の一つもも後回した今とにかく 俺はおやつさんを守るために動きます何かいい手があるのか、ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけますおやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってね 一人でケジメつけるって何する気だキリュウ俺は今日限り道島組を抜けるサガズキ返して極道から足を洗うキリュウお前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ その後クゼを捕まえて真犯人の居場所をはかせ何言ってんだ杯もらって3年そこらのヤクザが5体満足で足洗えるわけねえだろ最悪殺されんぞ認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだそれを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか杯返す先はクゼじゃねえ堂島組長だ それに、まだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ、錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなってお前、やけになってるだけじゃねえかうるせえ<笑>他に手はねえんだ。このまま指わえて、見てるわけにはいかねえ。やめろ、桐生錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。 所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟がありますおめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞあ俺の言うことが聞けねえのかああキリュウええ たとえ風間のおやさんが止めたとしても俺は行きますこんな許してくださいかしわさん西木車頼む お世話になりました 勢の野郎がそれを許すとは限らねえ何が起きてもおかしくない覚悟を決めておくんだ大丈夫だ。 俺らの道は俺らが自分で決める今まで育ててもらった本当は別の話だ今さら全人分だよあんたもヤクザなんだろうだったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか はぁはぁ俺達はずっとあんたの背中を見て育ったんだいい車乗って肩で風邪切って周りの人間に頭下げられてそういう人間になりていって俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ 上がりの人間は夢を見ることも許されねえってなあ今お前何考えてた何もぼーっとしてただけだ ルースだ 短歌切るだけあってなかなかやるなおめえさんも風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ俺クゼ口どこに隠してるガキが調子に乗りやがって 下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、道島を甘く見るなよ、キリお前は、もうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたれてんだ。さっさとかかってこい。ああ。かかってこねえなら、 こっちから行くぜ 久美組長タイマン張ってたんじゃねえのか久世堂島の若頭補佐ともあろうもんがみっともねえ恥さらしやがる風間の器には程遠いな。 その頭が拾ってきた鍵がこいつです桐生一郎ですお前取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだなバカな真似しやがってそのことで組長にお願いに上がりました っっててやませんですが疑いがかかってる以上組に迷惑をかけられませんだから俺を刃文にしてください虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎はおこいつは俺がきっちりけじめつけますこれ以上親父に迷惑かけませんから<笑>お前 に手かけんのか<笑>キリ桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのかそのこといや俺はしてません<笑>親父に向かって嘘はよくねえな兄弟泡野<笑>俺もはっきり聞きました キはもう組を抜けた人間だそれを殺すのに親父の許しはいらないそう言ってましたよねクゼの兄貴てめえらクゼこれ以上ブザマさらす気か 世会 の, の人間なら作法は知っていますが、ね、兄貴の好きな生地植えです男見せてください うちの若頭補佐が一度口にしたことだ桐生一馬今日限り堂島組を破門とする堂島組長ありがとうございます桐生ここまで苦労して 組を抜けたかった理由は何なんだ俺と風間のおやっさんの身の潔白を明らかにするためです。今回の一件、俺は殺しをやってません。風間のおやっさんも全く関わりありません。ですが、あの一つで俺が金を取り立てた男が死に。 組に迷惑かけしまったのは事実です。俺は組抜けて責任取らせてもらいます。ですからどうか、風間の親父のことだけは。<笑>さあ、飯でも食うか。前が組抜けて取れる責任ってのはんだそれ 絶対に俺があの人そばで男を殺した犯人を捕まえますそれで俺と風間の上さんの身の潔白をそうかその必要はない<笑>でも犯人は犯人そんなのはさすが勝手に探すお前はもう肩だそれじゃけじめがつきません けじめだからてめえは固いだろうが今さらごちゃごちゃうるせんだお前は自分の不定義があると認めるところはあるんだろうはい少なくとも自分があの場所で追い込みかけなければひょっとしたらこんなことにはだから破門を申し出たいそうです 安心しろけじめならきっちり取ってもらうさえ風間が拾ってきたガキキリュウお前の不手際であの土地に手が出しづらくなっちまったその責任は風間に取ってもらうお前もさっきまで極道だったんだこの理屈はわかるだろう どうしまくみしょ極道は一度身引いたらしまいだお前は仇として幸せになる道でも探すんだな<笑>どうすれば どうすればいいんだ。 ますかこのままだと風邪を引いてしまいますよ。私は。橘と申します。橘。あなたが今置かれている状況はすべて承知しています。私は。あなたと会うこの時を。 と前から待っていたんです少しだけ話聞いていただけませんか桐生和馬さん